引っ張ると分かりますねここがねこう動くんですだって、こんな感じ動きますよねマサチャンネルをご覧の皆様こんにちはマサチャンネルのマサです今日はですねいつもの編集ルームから皆様にお伝えしたいと思います ということで今日はですね何についてやっていくかということなんですけれども、冬です、寒くなりました、僕はですね寒い中走るのも結構好きなんですけれども、寒いのは嫌いです。寒い中走るのは好きなんですけど、寒いのは嫌いです。わかりますよねそれでですね去年までですねずっとね太一さんのウェアを着てたんですけども、今年クシしたににえたりとかです、ね、でいろいろ防寒対策というのですねどんどん強化しています。 電熱も今年でこうインナーのですねジャケットをですね新調しました、これ小嶺さんなんですけど、それでね、いろんなところ、ブーツもとかです、ね、含めて、いろんな防寒効果は自分の中ではアップしてるんですけども、結構ね忘れがちなものがあるんですね。ヘルメットですで僕はですね、荒い派なんですけども、一時期ね、 私は翔平さんも使ってましたがやっぱ僕はですねライのヘルメットが非常に頭の形に合いやすいですなんと私 S サイズです小さい男ですそれ で, ですねずっと夏の間はオープンフェイス SZ ラム4っていうのをですね使っているんですけれども、まあ、それはもう5年目とかになるんですけれどもこれはもう全く問題ないですもう最高にいいオープンフェイスのヘルメットですそしてですね フルフェイスの方は DX というモデルを使っていたんですけども今年の初めにですねアストロ GX というですねツーリングモデルの最高峰と言われているモデルに買い替えました SS とかはですね RX7 という最高峰のものがあるんですけどもツーリングモデルではですね一応そんな前傾の強いバイクじゃなければアストロ GX が最高峰と言われていますそれがですねこちらです じゃんめっちゃかっこいいですね。S サイズです。そして、こちらですね、シールド。これはですね、変えております。標準のものではありません。これはですね、アライヘルメットプロシェードシステムというものになります。さらに、このですね上にかぶる、これですね、このバイザー。 これをでですすねミラーーに変えてますスモークではなくてなのでまあ割とですねカスタムしているっちゃしているんですけどどうもですねちょっと寒くなって走ってると以前の DX の方が暴風効果が高かった気がするんですよシールドの隙間から隙間風が入るなっていう感じが非常にあってですねなんでかなちょっとこう解消できないかなと思ってたんですけども解消する方法が あるんですねこちらのシールドの密閉度ですね、この本体とシールドの密閉度を高めて、防風効果をですね高めていきたいと思います。そしてね、1個ね、僕ね、これ、勘違いしてたものがあって、ベンチレーション、こういろいろね、こっから空気取り入れたりとかするのあるんですけど、こうこ閉めて、裏側ですね、裏側のここにですね排気口があるんですよ、こ, こ, です、ね、これもまあ閉めてます。で アソロ GX の特徴として、ここ、この洗いのマークの下からですね、エアを取り込むことができます。それと、ここですね、こっからも取り込むことができます。で、これは、ちょっと見てもらうとわかるんですけど、ここに、ここに入りまして、頭の、 上ですね、てっぺんの方を冷やすような効果がこれあります顔に直接当たるわけじゃないですねでこれはですねおでこの辺りを冷やすエアレーションになるんですけどもこここれで回正しますこれねでね実は説明書僕よく見てなかったんですけど上げた状態上げた状態が閉まるですへへ<笑>気がつくの遅い いや僕これで閉ままると思いませんなのでずっとここで乗ってたんですけどなんかおでこの辺りすげえ寒いなと思ったんですけど実はこれが閉まってる状態だったというねえちゃんと説明書は読みましょうということになるんですけれどもそれじゃなくてですよこれではなくてシールドと本体の密閉度密閉度がちょっとうまくいってなくて。 でなんか隙間風がすごく入るなということが感じているので、ちょっとそれを解消したいと思います。でまずですね、ライのホームページにもこの記事が載ってます。説明書きもあります。なので、それを参考にしていただくのがいいと思うので、動画の概要欄にそれは貼り付けておきます。まあ、あくまでも僕のはあの参考までに見ていただくといいかなというふうに思います。でまずですね、このモデルは、 ここですねここの下にこうパチッと開けますとここの下にここのパーツですねこれを取るスイッチみたいなのがありますこれねパチッと押しますねそこは取れますこちらもこう押すとこう取れますねそして一番上に上げた状態で すみません。これ、僕はこの方がやりやすいっていうやり方なんで、シールドのこの端っこ、ここにですね、指を入れます。こんな感じで、指っていうかこう広げますね。で、このまま押し下げます。そうすると、赤い点があるんですけど、ここにこれが入ると、取れます。っていう感じですね。やり方は間違ってるかもしれないです。間違ってるかもしれないけど、僕はこれが一番早いです。マイナスドライバーで、 緩められるネジなんですけどもこれをですね緩めますよし緩めますねで反対側ももちろん同じように緩めますで一応ねシールドは取らなくても大丈夫なんですけども「洗いのホームページには一度取り外してください」とは書いてあります 取り外さなくても、OK、ですでこの状態でまたシールドをつけていきますで付け方もここの金のパーツをここの赤いところですね赤いところに入れますちょうどねこのかいい角度があるんですよ入れます右と左両方ともここを押さえた状態で持ち上げます そうするとここにパシッと入ってここで入りますねでこの状態でですねちょっと開けてシールドを引っ張ると分かりますかねここがねこう動くんですこうやってこんな感じ動きますよねこの状態動くような状態右も左も動くような状態に緩めてここのネジをですねで締めます そして、これをパチッと、まあ、ロック状態ですね、そこまでちゃんとカチッと閉めます。もう一回やりますね、ガチッと閉まった状態、この状態で上からシールドを、こい。上からシールドを押さえます、ぎゅっと。 そうすると、シールドと本体が密着しますよね。この状態でネジを締めていきます。ではやってみますね。これね、非常にやりづらいです。なので、タオルを用意していただいて、こうちょっとこう押し当てて、こんな感じですね。こんな感じに壁に、こういう感じです。で これをギュッと押した状態ですねギュッとこう壁に押し当てた状態でで、締めていきます反対側もやっていきます 右も左もしっかり壁に押し付けた状態で締めましたこんにちは。LINE のホームページでは「コインでとは書いてありますけどコインだとちょっと厳しいかなと思いますで一度チェックします開ける締める問題なければこの動きがですね 本当は先にやればいいんですけど、こういう紙でですね、こう入れてですね、こう閉まってるかどうか、ちゃんと確認をします。ちゃんとね、こう 今, 今のところはこう密閉されてるんですね。全然問題なく密閉されたと思います。はい。OK ですね。ただですね、実はですね、僕のこの、 gx ですね個体差だと思うんですけども熱湯をかぶった時の左側左目、左耳側のですねここの上ですね、端っこここがです、ね、どうしてもここからですね漏れるんですよ、空気がここ密閉しないんですよで、いろいろ考えたんだけどうーん最終的にこういうふうにしましたビニールテープを貼りました どういうふういふに貼ったかっていうとちょっと外していますねこんな感じわかりますかここここの位置がどうやっても押し付けても何やっても 右に引っ張ってみたり左に引っ張ってみたりいろんなことやったけどここだけはどうしてももうこう入れ言ともう痛々で全然密閉しないんですよこれはねこれ何か言ったら変えてくれるんですか新井さん変えてくんないですよねもうそれはそういうもんだよってことなんですかねもしこれを荒井ヘルメットの方見てて「いやいやそれは欠陥だからもうすぐ新しいのに変えますよ」って言うなら変えてほしいです ここここですねここ左耳側の、えー、ここここがですね全然密着しないですなのでガムテープをこっちに貼ろうかと思ったけどここに反応の超難しくてでいっくら貼ってもねこれなんだろうなこれゴムパッキンじゃないんだよねゴミパッのの上にちょっっと引っかかりがあるのよだからここをいくらつけてもダメなんでここに一応つけさせてもらいましたこれがいいかどうかわかんないです ただ、つけたことによって、紙が取らなくなって密閉されたのは間違いないですね。で、1枚では全然ダメでした。なので、4枚積み重ねてます。4枚貼ってます、ビニールテープ。だから相当隙間が空いてるってことなんだよね。どうですかアラいヘルメットの方、これ見てたら。欠陥だったら書いてください。お願いします。僕はアラいヘルメット大好きなんで、 アライヘルメットこれからも被り続けますけどももしここがちゃんとピタッとするものがあれば僕そっちの方がいいですだけどまあそれはもうそういうもんだから自分で何かくぐしろよってことだったらここにビニールテープを貼って解決したと思います一応ね走ったんですけどこれをやった後はそんなに寒くなかったので問題ないと思いますね 赤と赤に入れて持ち上げてこうやって完成ですねはいこれで装着完了です問題ないですねっていうことでですねこれで密閉度を非常に高めることができたと思いますでこちらですねサイドカバーっていうのかな閉めるときは開けた状態ですねここにね引っかかりがあるんですよこれを 後ろ側を合わせて上を引っ掛けます。ポンとしたらこのまま止まります、簡単に。ここの上の引っ掛かりをここですね、ここに引っ掛ければ簡単に止まります。ということでですね、アストロ GX シールドと本体の密閉度を